だから運用してこその資産なわけでさ日本人は投資に弱すぎるんだよな「日本人を投資に強くする」と「新興証券」誕生あなたの資産運用は見えません「新興証券は」はつながってる先生一つの口座に三つのサポートがリンクする「新興スリーサポート」新興 今求められているのはサポートの連携プレー店頭でもコールセンターでもインターネットでも一つの口座に3つのサポートがリンクする「新興ースリーサポート」新興証券新興ネットクラブでホームトレードを始めたー熱、ね、気になることが気になるときに分かるんだ新興証券の新興ネットクラブお電話でも店頭でもサポートしますネットクラブ